「君は Dream of Love」「守り続けた」<音楽> 戦士たちあがれひとつになれ get w h i t、right! 暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない心に変わるささいばの Love is k e e 未来を信じめていつまでも f e 「いつだってビー宇宙のどこかで今日もサイバトロンの自由と平和のための戦いが行われている。 鶴室は嫌いでねワンマンツアーミー伝説の戦士ビッグコンボイビッグキャノンゴー シグマから指令だビッグコンボイサイバトロンキャンプに出頭せよサイバトロンキャンプに出頭せよんおせっかいなやつらだ ここはサイバトロンンキャンプ宇宙の各地で活躍するサイバトロンたちが呼吸のために集う秘密基地である随分乱暴な方法で呼び出すんだな。 ビッグコンボイ君に新しい任務が。新兵の教育係をやってもらいたい教育なんて俺の仕事じゃない人を教えるなんて柄でもない待てこれは頼んでいるのではないセイバートロン製の神たるコンピューターベクター・シグマが君を選抜したのだベクター・シグマが 格納庫に準備された訓練用の宇宙船、ガンホーには。すでにビースト能力をスキャニングされた五人の新兵たちが集められていた。ブレイク、変身。へへへ、俺はブレイクだ。姿はペンギンだが、心はギンギン。 していお前はなんてんだぼ、ぼ、ぼくですかスタンピー変身僕スタンピー。おどおどなんてしてないです。ただ、ちょっと人見知りな だ, だけで。コラーダ変身俺はコラーダ。先に言っとけだな。仲良しごっこはうんざり。おめえらと協力するなんてごめんだぜ。ロンブラック変身 気にするがいいしかし下品な言葉遣いはやめるんだあんだとうん。待、ま、った待、ま、った待、ま、ったハイラット変身これから長い付き合いになる仲良くしようよ<笑>ところでさ一体誰が俺たちの教官になるか知ってるかい え, え さあ…<笑>そいつが俺たちの教官にふさわしいかどうか、試してやねえか仕掛けるのか面白いそんなことして大丈夫なんですか<笑>ちょっと実力を試させてもらうだけさそんなことだけどよ、実力のない教官だったらどうするうん、確かめる必要があるかもしれないな<笑>バチバチ燃えてきたぜ みんな、初日から遅刻かやったぜはっはっ教官殿俺たち新平教官殿の実力を試させてもらったであります<笑><笑>よしスタンピーいいだろうい、いいです 実力試したらどうだクククこのブリッジの中でそんなもの撃つ気か言われなくても分かってないみんな行くぜここまでだ でありました諸君の歓迎に感謝するしかしお遊びの時間はここまでにしてもらおう は, はい教官殿呼び名はビッグコンボイでいい、えーえーえー、決して誰ともつるむことのねたった一人で勝利不可能と言われた戦場を勝利に導いてきたワンマンザアーミー伝説の戦士 ビッグコンボイ面白そうなな訓練にゲートオープンゲートオープンゲートビッグコンボイスペースシップゴーゴーいよいよ訓練宇宙船ガンフォーによる訓練公開が始まった訓練は 銀河辺境の惑星ガイアで行われることになったビッグコンボイは数年前この星でライオコンボイ部隊が行方不明になり巨大な爆発が観測されたことを告げた我々の使命は惑星ガイアで起こった事件を調べることだ<笑>それって訓練じゃなくて本番じゃないですか実践に勝る訓練はないったく冗談じゃないぜいきなり実戦だなんてよ先が思いやられるぜ<笑> 頑張ろう。それだけ我々が期待されてるってことだ。張り切りすぎも危ないんだな。各自配置につけ。イエスー。高高速度ワープスピード。目標惑星ガイア。ワープ準備完了。目標惑星ガイアセット。発進。 席に戻れは、はい、ナビ状況分析せよ惑星外イア近くの宇宙空間に到着しました。 から先は戦場だだ訓練だと思うないつでも実戦だと思って行動せよ私は元宝にとどまり指揮を取るロングラック君を副官に命じる地上での指揮を取れいいさよしみんな行くぞ僕に続け何であんな奴が副官なんだよ地上ではロングラックの指揮に従えはいはいさーオープンゲートオープンゲート 遊びじゃないんだぞヘイヘイさーでもまだ地上にはついてないぜステ助けてナビー奴らを見逃すなよいっそその頃惑星ガイアにはサイバトロンたちを待ち受ける怪しい者たちの姿があった ぶっ通ラダーマグマトロン様ライルダート変身セイバーバック変身スリング変身デッドエンド変身へーーんしんやろだ 訓練しちゃマジすぎるぜどうするログラック若い子ないよ確認考えるようにうみんなみんなどこ行っちゃったのピースしたぞ なんだよ、なんだよみんなどこ行っちゃったんだよ<ス>、えー<ス>えー、<ス><ス><ス>かわいいウサギちゃん、捕まえちゃったぜ<ス> 頭からかじってやるかなスリング勝手な真似はするんじゃないぞ、うん、<笑>大事な人質だからなサイバトロン全滅させてやる<笑>ん 仲間を置いて逃げるやつは俺が倒すいやビッグコンボイ久しぶりだなみみんなごめん生きていたのかマグマトロン私のせいを話せ シンペイの教育係とは一匹狼うかいも地に落ちたな何だと暗いやがれやめろ地上での行動は副官のロングラックに従 え, え草むらにはデストロンの仲間が潜んでいるみんなでかからなきゃダメだ一人のために全員が犠牲になることはねえだろやるしかねえ !30 秒30秒だけなら。 奴らのいる場所の時間を止められるんだけどなとつスタンピーを救い出すんだそうこなくっちゃ し, しょうがねえなえー、また知らなくちゃいけないの一人残らずぶっ潰してやる<笑> 予定より早すぎた何何が起こった魔法か魔法を使ったのか<笑>くそう。意外にやるな逃がすかハイラットセロマグマロケット ハハハハがマグマロケットの力見たか要塞勢での恨みここで晴らす残念だな何ビッグキャローゴーマ…うわっワドロン様ディナミ転送だじゃあじゃあ俺を忘れるなって もう一体何がどうなったの<笑>てめえが臆病者だからみんな迷惑したんだろう。<笑>うんさ攻撃された瞬間みんな臆病者だった死ぬのが怖いのは当たり前だ、うん、ワン・フォー・オール・オール・フォー・ワン 人はみんなのために、みんなはひとりのために忘れるな え, え, えつまらないことを言ってしまったっこれは何者かがサイバトロンの信号を送っているバトリックスへの信号を頼りにビッグコンボイたちは宇宙船の記録用の部品ブラックボックスを見つけたのだった。 アアンゴルモアエネルギーを悪用しようとするガルバトロンと戦ったしかしガルバトロンは人工惑星ネメシスを使いアンゴルモアエネルギーを回収してしまった。 我々はなんとか人工惑星ネメシスを破壊することに成功したがカプセルに入れたアンゴルモアエネルギーはネメシス爆発とともに宇宙に飛び散ってしまった、はあ、アンゴルモアエネルギーは宇宙を滅ぼす力をも持つかもしれない未知のエネルギーだサイバトロンのみんなの力で。 カプセルを回収してくれ宇宙に散ったアンゴルモアカプセルを探し出し回収するイエスター こうななるの全くどなんだからもうサイバトロンたちはとっくにワープしちゃったのよビッグコンボイアンゴルモアカプセルは我々デストロンのものだ。 ニヒルに決めた俺が舞台で最初の手柄を立ててやるぜ私はロングラックいわば舞台のクラスイン私を差し置いてそんなこと許しませんうるせえ先に行くぜ来週の予告もせずに勝手な行動をんお前やってけうんもう超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオ第2話謎のカプセルを終え待ちなさいコラーダー